はいじゃあ隊長からお願いします。ごろんあじゃ五ロン五ロンします。ベター<笑>初めてですかって。<笑>ここここここここ、えー、ここに立ててはい、うん、<笑>じゃ あ, あの反対反対反対。反対うん反対 じ立てるって言うからさ<笑>立うやって立てるのはいはい起き上がんない起き上がんないこっち側に起き上がったって、はい、こっち側にはいそからーは踏んでほしい踏んでほしいこれ踏んで俺が動けない 2メーター70はい2メーター70もう一回ゴロンってこっちへ戻っておすお腹周りあ、ちょっと待ってやうん。たっどうしたっけ前この下においていいってゴロンってしてはい、ここでゃおうなんでそんな不物用ない<笑> あ、ずれてます。はい、戻って、戻って、戻って、戻って、はい。もうちょい下です。三十センチぐらい下。三十センチぐらい、お尻の方。下がってほしい。はい。はい、お願いします。どう、いいじゃん。うん。 へえるかしこ、うんうん、い。え<笑> はい。引き場行まますすすよよ、いいなで、はい、二人でででで同じこと し, ないよ<笑>、はい、<笑>しよ横、横ですいううい<笑>よ横うん、<笑><笑><笑><笑>それ測ります<笑> 触るよ今触るよまだよ。まだまだまだまだまだ ー, まだよ ー, まだーお、いいねちょっと今まだまだまだまだまだま だ, まだ今まだよー45やねよし右45、うん、はい、左に行きますはいまだよ<笑>。まだまだーはい、ま、えらいな素晴らしいよちょっと待ってね、これ足すからならなはい、はい 39, 39じゃないないじゃあ 45? い46 <笑>でもはなか。りりえ、おなか、うん、足したけど、ううううん、うん 次ポポ、ねはいは<笑>ポポの体調とおなかです。<誤解><笑><も> <fork> <笑> まだよもうちょっとー可愛 い, よ あ, あ, 違い<笑>あー<笑>い<った><笑><笑>はい、もう一回。はははははいいいいいまてももうう、はいはい、う一回もう一回、はい、もう一回、はい 寝寝かかししたらてもう一回よ。もう一 はいじゃ行かかないじゃあねや場所を合わせてよ。<笑>はい あおてど う, い, う, どういいよ。はい、早くててじゃ、はい、<笑>なんか、斜めになってるよ。はい<笑>アジャストいーー<笑><な><笑><笑>のの、ううん、わすごググララババおっっぱとそそのてな今き、一番大きそうなの ねえー、えバイバーイ。<笑>